愛いと申します、えー、今日はこの秋空の下皆様のもと踊れることとても感謝しております、えー、愛、えー、一あいか本日は、えー、ととにかく元気よくそして真心を込めて演舞いたしますどうぞ応援のほどをよろしくお願いいたします それでは参ります。情熱 you、oh. What?、Oh.